ひついて寝てるまいまいているかわいい。かわいくないあ、起きちゃった。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月1日、もこもこハウスでもコイン売ってることをど忘れしてました。というわけで、やはり中費の勲章を作り直すことにしました。でも、1枚6万ゴールドは、ちょっと辛いものがあります。 錬金化までデギュメイ将軍のカードを作れるんじゃないかと思いましたが、まだスライダークまででした。残念です。カジノでデギュメイ将軍のカードを交換できるんじゃないかと思いましたが、全然ダメでした。四色行カードまででした。ぐぬぬ。やはり現状では6万ゴールド払って買うしかないみたいなので、覚悟を決めることにします。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。